関東学学院大学矛先の皆さんです私たち関東学院大学矛先は小さな一歩が大きな進歩のもと神奈川県横浜市を中心に北は北海道南は大阪まで幅広く活動しています今回が三代初の祭りとなりますので応援のほどよろしくお願いいたします それでは踊っていただきましょう関東学院大学矛先の皆さんですどうぞ<笑><笑> よろしくお願いしますよろししくお願いしますやっとここまで来れたんだ今ここでお前の本気を見せてみろ矛先2022神楽はっ誰がここに先送れ夜が明け迎えるは人とせ悠々照らす孔子の暁影炎を燃える 思いがた幕開きしくさい参上いたすは十代目いつもは夜に。 何者かが不機質なベールで私を積む抗うこともあだかすこともできずただただ受け入れるばかり変わらない現状変われない自分変わってしまう条件時だけが過ぎる不気味な知らぬいに屈折する感情